はいどうもおめちゃんねるです今日はですねタイトルにも入れさせていただきました通りですね2022年残すところもう3ヶ月切っておりますけれども残りの期間でですねハイアットのグローバリストを目指していきたいと思いますはいあれなんかデジャブだぞみたいな方いらっしゃいますよねはい多分2020年か2019年ぐらいにね同様の動画を撮らせていただいておりますお恥ずかしい話 未達でございました申し訳ございません。スるスる詐欺みたいな感じなんですが、今年はね、違います。何が違うかって。その時はね、ヒルトン系列のホテルから動画撮ってましたけど、今日はマリオット系列のホテルで動画を撮らせていただいてます。そういうことじゃないと。はい。いやいや、まあ冗談はさておきですね。今回ね、視聴者様からですね、ありがたいお話いただきまして、私もね、そんなプログラムがあるの存じ上げなかったんですけども、なんとですね、 登録をしていただいて申請がね、通った後にですね、90日以内に20泊することによってグローバリストをね、今年であればですね、2024年の2月までですね、なんとね、グローバリストの資格をね、保有することができるという素晴らしいキャンペーンでございます。はい。いやー。 ありがたいこんなプランあるんですね。なんかいろいろ私もね、当然調べてみたんですけど、全然情報出てこなくて、2021年の過去にですね、あの同じようなキャンペーンのですね、ブログをね、発見させていただいて、ふむふむ、私もねお、こういうプランがあるんだっていうのをね、本当にね、びっくりしました。存じ上げなかったです。20泊でグローバリスエになれると。しかもですね、登録から1泊していただくと、もうね、1泊するだけでエクスプローリストになります。したがって残りの19泊は、 ハイアットのエクスプローリストのステータスを保有した状態でですね、ステータスチャレンジができるというね、もう素晴らしいプランでございます。このプランにつきましてはですね、なんかあの、海外の方の担当をお持ちの方が、あの、ま、紹介制みたいな形でね、申請をしていただくことによって、 適用がが、ね、可能といいうことになななるみたいなのでで残念ながらですね私のこちらの動画を見ていただいて私もやりたいぞという方がいらっしゃったとしても国内でね紹介できる方っていうのがあまりいらっしゃらないんじゃないかなというふうに思います逆にこういったねキャンペーンをですね紹介できる方ねあのいらっしゃったら本当にね素晴らしい友達を持ったなと思っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますけどもはいまあこちらだから私ねキャンペーンの詳細につきましてはね正直細かくはお伝えはねできません まあ、正確に言うと、詳細をね、あまり知りません。はい。まあ、端的に言ってしまうと、登録をしてね、先ほど申し上げた通りですね、登録をして90日以内に20泊することによってグローバリスト保有できる。そしてね、まず1泊していただくと、エクスプロリストになれるというプランとなってまして、本当にね、素晴らしいプランでございます。なので、まあ、今回はね、半分チートみたいな感じでズルでね、インスタントグローバリストになるわけですけども、ぜひね、あの、達成してですね、 グローバリストの状態でまたハイアット系列の、ね、ホテルレビューなどもしていきたいなというふうに思っております。 まあそんな話なんですけど、私のね、チャンネル初めてご覧になる方もいらっしゃると思いますけど、私のね、チャンネルの方ではですね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報と発信させていただいてますので、ぜひね、初めての方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、まずあの、イアットのですね、資格、特典についてですね、ちょっと私もおさらいがてら見ていきたいなというふうに思います。行ってみましょう。はい、ということでね、こちらがハイアットのホームページとなります、資格特典ということなんですけども、 まずねこの通り条件とありまして会員資格メンバーからですね私今このメンバーですはい登録していただくだけでね入会は無料でなっていただくことができます、えー、でその上にですねディスカバーリストこれはね10泊していただくか基本ポイント2万5000ポイント獲得していただくか、えー、ミーティングそしてイベント等会議室との利用であったりとかですね宴会の利用が3回以上あったりとかはいエクスプローリストの方は30泊もしくは5万ポイントもしくは 会議室の利用であったり、宴会場の利用が10回。で、グローバリストがですね、60泊ですよ。または10万ポイント、またはイベント等、会議室の利用が20回という形になっておりますけども、まずね、1泊していただくだけで、まずこのエクスプローリストになっていただくことができて、残り19泊を達成すると、グローバリストになれると。もう、ここはね、ハ、は、イ、い、だットの今のところね、最上位資格じゃないですか。 はいでそのね恩恵を受けられる特典についてね、ね下ちょっと見ていきたいなというふうに思いますけど、まあ、メンバーは、ね、この宿泊無料特典が、まあ、ポイント宿泊ができますよっていうのがねもう各ステータスでねしていただくことができます。会員限定の料金とかもありますけど、まあ、大きくねやっぱり違うのは、まず、ね、ディスカバリストの場合でも、ですね客室のアップグレードにつきましては、ご予約いただいた客室タイプ内でのご希望のね、 客室を選ぶことができたりとかエクスプローリストですね客室のアップグレードスイートおよびクラブラウンジのご利用特典付きの客室を除く客室のアップグレードが行われるという形ですねグローバリストはねスタンダードスイートまでの アップグレードがね、9つ使あれれば可能という形ですね。あとは優先チェックインであったりとか、ディスカブリストからですねレートチェックアウトは14時となりますので、結構ね、10泊だけね、していただいて、ディスカブリストでレートチェックアウトを獲得するっていう方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。エクスプロリストは当然14時という形で、グローバリストの場合は16時レートチェックアウトと。で、客室保証がエクスプロリストは72時間前まで。 グローバリストは48時間前までという形でそれ以降はですね、もうグローバリストの特典となってましてやっぱりねこのクラブラウンジアクセスがあるかないかそしてね無料宿泊特典でのご宿泊日の駐車場料金が無料になるかならないかはいで客室への優先的な案内だったりとかゲストオブオーナーこれはねポイント資格を 知人等にね、贈与していただくことによって、その知人もね、グローバリストと同じ資格を持った状態で宿泊していただくことができる特典という形になっております。はい。まあ、マイルストーンリワードとかありますけどね、これご興味ある方はね、確認、チェックしていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、ちょっとね、簡単にご説明だけさせていただきましたけども、今申し上げた通りですね、通常であれば60泊ね、必要なグローバリスト資格が、なんと、90日以内というね、縛りはあるにしても20泊。 まあ、20泊は<笑>大変ですけどね、60泊がね、20泊になるんであれば、是が非でもね、まして今、全国旅行支援も開始するタイミングもありますんで、うまくね、利用していただければ、1泊あたり1万円切るぐらいでね。 なんとかできるんじゃないかなっていう気がしますけど、それでもね、18万とか20万近くかかりますから、まあ相当のね、生活修行っていうところでありますが、それがなければもっとですから、大変なので。で、私自身もですね、これ正直ね、来年以降もグローバリストを維持できるかどうかっていうのはもう分かりません。なかなか難しいとは正直思ってますけど、一度だけでもね、グローバリストの状態で、ハイアットグループのね、ホテルに宿泊させていただいて、そういったね、素晴らしさを少しでもお届けしたいなっていうことで、 今回はね、もう本気で目指していきたいと思います。前回はね、ちょっと断念という形の残念な結果になりましたけども、まあ、従ってですね、エクスプローリストの状態で、当面ね、まあ、ちょっと同じホテルが続くっていうのは当然あるんで、割愛させていただく部分もありますけど、まあ、私の今までのホテルの中では、多分、アンダーズさんだったりとか、ハイアットリージェンシー東京さんぐらいしかなかったと思うんですけど、それ以外のね、ハイアット系列のホテルブランドにつきましてもですね、 レビューをねさせていただければなというふうに思いますのでこれも宣言でですね2022年中にグローバリスト資格を獲得ねしたいなというふうに思いますまああとねもしご存知の方いらっしゃればこのキャンペーンの内容についてですね詳細をねご存知の方いらっしゃればぜひコメント欄からでもお知りいただけると嬉しいですどういう状態でねご紹介ができるのかどういう限られた方がこういうご紹介ができるのかですねまあ私がねちらっと聞いているのは一応ね 国内会員ではなく海外会員の方で担当を持っている方でご紹介いらっしゃればご紹介してくださいって言われた方なんかねメール文みたいなのを見させていただいたんですけどさすがにちょっとね人の文のメール文なので今ポンって開示するっていうわけにはちょっといかないかなと思って今差し控えさせていただいてますけどそういった案内がある方がインビテーションできるのかなというふうに思ってますのでまあ本当にね こういったお話をいただけて本当にありがたいなというふうに思います。もう皆様のおかげでね、私もなんとかこういったね、動画をお届けさせていただけている状況でございますので、まあ本当にね、ありがとうございますと。もう本当それしかないですね。ということで、こちらね、2022年中にグローバリストを目指していきますといった動画でございますけども、ぜひね、応援よろしくお願いいたしますというところで、今回の動画につきましてはね、締めさせていただきたいと思います。はい、頑張ります。 とというこでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきますこの動画がねためになった参考になった面白かったという方はぜひ高評価ボタンとコメント気軽に残していただけると嬉しいです概要欄下の方に私 TwitterLINEInstagram やってまして URL 貼ってありますのでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします 私の動画の方ではですね冒頭申し上げたとおりホテルの宿泊レビュー航空機の搭乗レビュー旅に関する有益な情報と発信させていただいております情報のお見逃しがないようにぜひこちらのチャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただいて次回の動画もチェックしていただけると嬉しいですということでまた次回次の動画でお会いしましょう頑張ります